久しぶりのイベント開催おめでとうございます。元気いっぱい踊ります。よろしくお願いいたします。ママいたい。 よりまりました。月読みと申します。初めての方もお久しぶりの方もご支援よろしくお願いいたします。月読み一同礼。よろしくお願いします。月読み新規月光構え。